はい。おはようございます。ラスカルでございます。今ね、ちょっと撮影してるのが1月の末なんですけど、またね、ちょっとまん延防止これ出たじゃないですか。で、やっぱりね、これが出ちゃうと、なかなかね、外食も再度ね、ちょっと足が遠のいちゃうかなってところが皆さんもね、あるとは思うんですよ。なので、今回は、通販で買えるね、お家で食べれる美味しいラーメンを皆様に、 紹介しようかなと思います。まあ僕もね、嫁さんもラーメンが好きなので、自宅でラーメン色々取り寄せて食べたりするんですけど、これはうまいなと、まあ感動したラーメンがございまして、本日はそちらのラーメンをね、ご用意させていただきました。 まあもちろん僕自身も今世の中にね出回ってる通販系のラーメン全部食べてるわけじゃないんですけど個人的に今まで食べた二郎系のラーメンの中では一番うまかったんじゃないかなと思いますそんなね我が家でも大好きな二郎系ラーメンを今回はね皆様にご紹介しようと思いますので早速ねちょっとキッチンの方に移りまして料理作っていきたいと思いますまずはね 今回いただく商品を紹介したいと思います。こちらがね。 今回いただく、メ屋ヤシンクさんの通販商品でございます。まあメンヤシンクさんね、僕の動画でも何回かお店で撮影をしておりますが、こちらのお店はね、まあ先ほどもお話ししたように、二郎系のラーメンでして、まずこちら、スープの中にチャーシューが入っておりまして、プラスメント。で、そこに油とね、ナルトが入っております。通常のラーメンはこの4種類で1セットなんですが、今回はね、これを4個。 購入いたしまして、えー、麺がね、これ一玉 300g なんで、1200g 作っていこうと思います。まずはじめに、これにね、入れる野菜を作っていきたいと思います。今回は、麺屋シンクさんの店舗に習ってね、これ、もやしだけではなくて、キャベツも入れております。ぜひね、ご自宅でやられる際は、このキャベツの甘みがかなりいいアクセントになるんで、ぜひね、キャベツもご用意してみてください。よいし。まずこれ、入れちゃいましょう。よいしょ。 野菜茹でる時間って特にやることないんよね。<笑>野菜茹でてる途中なんですけれども、先にね、こちらのスープも並行してね、温めていきたいと思います。通常はね、まあ、15分ぐらいかなえ、茹でないとチャーシューまで温まんないんですけど、ちょっとね、今回は冷凍ではなくて、冷蔵に戻して時短でね、やっておりますので、まあもう少しね、短い時間で大丈夫でしょう。 そしたらこちらスープと並行してね油も固まっておりますので少々温めていきたいと思いますよしそしたら早速ね麺をこちらに入れていきたいと思いますよ い, いよ い, いよっよっとやっ た, うんやった忙しい その間にやんないといろいろ麺を入れている間にちょっと忙しいんですけど、はい、今ねこれ丼を温めておきましたのでこちらスープをねちょっと移していきましょうもうねトントンやんないとねちょっともう4袋って間に合わないんですよこれまずはこれ2袋ずつスープを入れていきます これスープ2袋ずつ入らないなこれ溢れるな溢れそうなんでスープ3袋だけ入れます<笑>やばい計算が狂ったわこれはいはいはいしたら麺揚げさせていただきます やっぱりさ、麺だけでこの量よこの量やばいよね<笑>うわうまそうはいな箸で持ち上がんねうわはい。よしオッケー。これちょっとスープ入るっぽいなまだいけんなこれ よしいいけた4袋いけたた袋まずは野菜とあっはいでだここにまずチャーシューとまたこれねチャーシューがめっちゃでかいのよよいしょ油と。 またこの味付け油もね、いいんですよ。これが。たまんねこれ最後に、ナルトと、の、のの字と。で、こっからはね、ちょっと自家製ではございます。ニンニクと、半分、ここちらに生姜と、でだ、これは買ってきた味玉に、<笑>うずらと、 味玉も、うずらももちろんお店にあるトッピングなので、ちょっとね、完全再現というか、お店らしくしてみました。はい。ということで、こんな感じでね、メインシンクさんのラーメン完成でございます。早速ですね、これ、部屋に戻って、ちょっと食べてみたいと思います。いや、うまそう。ということで、 僕のね、一押しの通販ラーメンが完成いたしました。画面上ね、伝わんのかな具材もりもりにすると、めちゃめちゃでかい。でね、もうこの味、これがね、うまいのは僕は知っているので、早速ね、ちょっと食べていこうと思います。いただきます。まずはね、スープからいかしてください。よっ。うわぁ。これだよね。ちょっといただきます。うーん。 うまっ。うん。うまいな。やっぱこれだな。やっぱりね、この、皮乳かよりのこのスープ、液体油もしっかりあるし、で、またね、醤油の香りも強いんですよ。うん。やっぱね、このバランスがすごくいい。野菜を切り崩していかないと、全然、麺<笑>までいけないかも。うん。 あとにかけたこの味付け油がさ、うまいから、これね、茹で野菜も、ものすごい美味しくなるのよ。<笑>うん。ういおー。ちょっとこの麺見てくださいよ。茶色くね、スープに染まった麺。めちゃめちゃうまそうでしょ。<笑>いただきます。うわ、うま。 いや、これなんですよ。<笑>個人的には、この麺ね、ちょっと長めに入れた方が好きで、少し麺がね、溶けかかってくると、小麦の香りも強くなるし、やっぱりね、スープがうまいんで、このね、スープをしっかりと吸うと、よりうまくなるんですよ。まあ、これはね、麺の硬さとかは結構お好みだとは思うんですけど、 僕はねちょっとやあめゆでがおすすめでございますうん続いてこれチャーシューいっちゃいましょうかでかっ<笑>いやでかすぎなんだけどチャーシューこんな感じですね分厚すぎるでしょこれやばくないこれ本当に別に僕が特別とかじゃなくてこれ通販で買うとこの豚入ってくるんで 皆さんね、気をつけてくださいお腹めちゃめちゃたまります<笑>うんうまっ<笑>部位的には結構脂身がね少ないタイプの赤身多めのお肉なんですけどそれでもしっかり柔らかいしこれね味が染み込んでてうまいんす<笑>うんうん<笑> 5とは言わないけど、もうね、ほぼお店ですよ、これは。<笑> 中年祭がありまして、それのお手伝いもさせていただきましたし、まあ実際にね、お店でも何度も食べてるんですけど、やっぱね、食べるたびに、日に日にね、うまくなってる気がするんですよね。ふぅっ。ふぅうん。まあ、今までね、この通販買ったことあるよって方でも、改めて買ってみるとね、もしかしたら、前食べた時よりも、さらにね、うまくなってるのかもしれない。ふぅふぅ <笑>せっかくなんでねこの刻んだにんにくまずあえまして二郎系にねにんにくは鉄板ですからうんうんうんやっぱうまっめちゃめちゃうまいっすわこれ うん、合わせてこれ生姜も混ぜちゃってああ香りがいい醤油感がしっかり立ってるんでしょうがのトッピングもものすごく合いますフフ、うん、うまこれね もちろんね、ニンニクとか生姜ってチューブでも美味しいんですよ。美味しいんですけど、やっぱりね、生の刻みニンニクとか使った方が、香りのね、足し方が全然違うので、自宅でやる時って手間なんですけど、ぜひね、この刻み生姜と刻みニンニク、自分でね、ちょっとね、やっていただきたいですね。<笑>うん。 うんうずらが合ううん<笑>これ半分の丼で二郎系ね二杯分入ってるんですよ全然ペロリですねうますぎて<笑>うん ということで、ただいまね、これ一杯目、ペロリと完食させていただきました。そしたらこちら、残りのね、一杯も食べていきましょう。うん。やっぱこれさ、麺ひっくり返すときって、何回やってもテンション上がりません以上。 で、やっぱりね、家で二郎系を作るってなると、茹で前の麺が 300g って多いよって方もね、結構いらっしゃると思うんですけど、そういった場合にはね、一回麺とかも解凍して半分に分ければ 150g ずつでできるので、ご自宅ならではのそういった個人の楽しみ方してもいいかもしれないですね。 でこんな二郎系食べてる時の水ってうまいんだろう<笑> そしたらそろそろこちらね味変に生卵を使っていきたいと思います麺をつけてねつけ麺風に食べていこうと思いますまあと言いながらもね早速<笑>混ぜそば風にしちゃうんですけどうんうま、ん、っ もうね、これですよ。茶色くね、染まった麺に、卵は絡んで。ほんとね、これがね、絶品。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ちょっとね、だんだんと重くなってきたので、 この辺りで炭酸を生かしてくださいうわ う, う, うめえやっぱ炭酸っていいっすね<笑>うん そしたらこちらでラストですねうーんうわーうまかったはあ、はあ、ごちそうさまでしたと ということで、僕がね、今までの中でも一番美味しかったなと思う通販で買えるラーメン、メンヤシンクさんの、まあ、ラーメンをですね、4食分いただいてきましたが、やっぱりね、何回食べても美味しいんですよ。うちではね、奥さんもこのシンクさんのラーメン大好きなので、冷凍庫の中にはね、常時ストックがあるぐらい、もうね、このラーメン大好きでございます。正直、このね、通販のラーメンを食べた一発目は、 めちゃめちゃ感動しましたね。もちろん今までもね、食べた中でいろんな美味しいお店があったんですけれども、まあ、好み的には、僕の中では断ツ好みだったかなという、まあ、そんなラーメンでございました。 今日食べたメイヤシンクさんのラーメンについては、これね、通販ページ概要欄の方に記載しておきますので、ぜひね、こちらのラーメン気になった方は買ってみてください。しかもね、このシンクさん、この通常のラーメンのみではなくて、トマティーナっていうメニューだったりとか、いろいろね、通販の方でも販売しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。じゃあね。<笑>めっちゃ腹いっぱいだわ。うん。